異変のの答えは簡単だと思いいいますすどうも政治ろろです衆議院選挙を前に朝日新聞が集計したアンケート結果がニュースになっていますのでご紹介いたします WithNews の記事を一部引用しつつコメントを入れていきたいと思いますそれではいきますね 衆議院選挙が19日に公示されたのを受け、朝日新聞社は19、20日に全国世論調査を実施しました。有権者の動向を探るため、衆院選での比例区投票先を聞くとともに、争点となる政策課題についても尋ねました。その中で、これまでの調査の傾向と異なる異変が見られました。衆院比例区の投票先は、 自民が 38% と立憲 13% を上回り、公明 7%、維新 7%、共産 5% などが続きました。また、投票先を決めるとき、最も重視するテーマを選んでもらったところ、社会保障 29%、景気雇用 27% が多く、新型コロナウイルス対策は 18% で、 外交・安全保障 9%、政治と金 8% が続き、原発・エネルギーは 4% でした。とのことで、まずこのアンケートは朝日新聞が行ったというのが大前提です。朝日新聞が行ったアンケートにもかかわらず、比例区の投票先として自民党が 38%、立憲民主党はわずか 13% にとどまっているという点です。 まあ個人的には 13% すら多く感じますが、この記事ではことさらに触れていませんが、立憲民主党と自民党の差はダブルスコア以上離れているんです。日本のマスメディアはほとんどが左派と言ってもよく、その中でも極左に近い朝日新聞をしてこれだけ差が離れているんですね。一般社会の印象は押して知るべしといったところでしょうか。さらに有権者が 投票先を決める際に重視するテーマでも朝日新聞や野党国内の左派コメンテーターが連呼する森かけ問題は物字すら出てきません選択肢になかったという可能性ももちろんありますがもし選択肢にあったとすればこれは一般の有権者と左派言論がどれだけ乖離しているかという証拠にもなり得るでしょう続けます 調査では具体的な政策課題についても質問しました。一つは消費税についてです。経済政策としては立憲などがもともとアベノミクスの失敗をアピールし、分配を訴えていたのに対し、自民党総裁の岸田文雄首相も分配を重視するスタンスを示しました。またコロナをめぐっては、与野党とも給付金支給を合掌するなど、 与党と野党の方向性の違いが分かりにくくなっています。こうした中、消費税をめぐっては、与党が消費税率を維持する姿勢を貫いているのに対し、野党は期間や税率については差があるものの、税率を引き下げるという点では一致しており、与野党間の違いがはっきりしています。消費税をどのようにするのが良いと思いますか 10% のまま維持すると良いと思いますか一時的でも引き下げる方が良いと思いますか調査では消費税を 10% のまま維持する方がいいか一時的にでも引き下げる方がいいか聞いたところ、維持を選択した人が 57% で、減税を選んだ人の 35% を上回りました。とのことで、この記事の中では、 朝日新聞社の世論調査では、消費税増税の賛否を尋ねる質問では、反対が賛成を上回るのが半ば常識となっていましたと述べ、今回の調査は増税ではなく減税の賛否を聞いたとはいえ、減税が少数だったことには目を見張りましたと続けています。誰だって消費税が下がった方が暮らしが楽になるというのは間違いないにもかかわらず、維持が多数を占めているわけです。 これは野党が連呼する消費税減税に対して一般の有権者が減税した際の財源はどこから調達する気なんだ民主党政権時の埋蔵金とまた同じ嘘かという気分がこういう結果を招いたのでしょうか財源をどうする気だという明確な答えを出さないまま、減税を叫んだところでどうせ絵に描いた餅実現の可能性は限りなく低いということなのでしょうか だとすれば、減税に対する期待度よりも、嘘つき野党に対するアレルギーが勝った結果とも言えることができるかもしれません。続けます。今回の衆議院選挙で自民党は憲法9条を改正し、自衛隊を明記することを公約に掲げています。こうした憲法の改正に賛成ですか、反対ですか。9条を改正し、 自衛隊を明記することの賛否を尋ねました。賛成は 47% で、過半数に達しなかったとはいえ、反対の 32% を上回りました。4年前は男性の賛否は 49% 対 35% と賛成が多数、女性は 26% 対 44% と反対が多数でした。今回の調査では、 男女の差が大きいのは同様ですが、男性は 58% 対 29% と賛成が反対の倍で、女性は 36% 対 35% と賛否が拮抗しました。安倍政権時代はこの質問の他にも別の聞き方で9条改正の賛否を問う質問を繰り返していますが、いずれも反対など否定的な考えが多数を占めていました。 したがって、九条会見をめぐっても、今回異変が起きたとも言えます。立憲投票層の賛成は、4年前は 16% でしたが、今回は 29%。共産投票層の賛成も、4年前は 8% だったのに、今回は 17%。といずれもは賛成が増えています。維新投票層は4年前は 44% でしたが、 今回は 68% に跳ね上がりました。とのことで、この記事では4年前の調査とは違い、9条改正賛成が反対を上回ったとしています。4年前と現在では日本を取り巻く情勢が大きく変わっています。9条を5条を大事に守っていて、果たして日本の国防は成り立つのかというところまで、 日本の有権者の意識は高まってきたといっても過言ではないかもしれません。重ねて言いますが、これは朝日新聞のアンケートです。朝日新聞のアンケートにおいてさえ、九条改正賛成という人が多いわけです。これはかなりの驚きをもって受け止められるべきことかもしれません。これもどちらかというと、危機感から賛成票を投じた人が多いというよりは、反対派の言う 九条論がただのまやかしであることに気づいたという人が多いのではないでしょうか。例えば、社民党の福島みずほ氏が叫ぶ九条改正反対論。では、日本が攻められたらどうするんですかという質問に対して、何の答えも出せない空理空論であることはすっかり知れ渡っています。とある YouTuber に、中国がミサイル撃ってきたらどうするんですかという質問をされ、 まともに答えることができず、質問返しをしてそのまま逃げ回る辻元清美氏。これはすでに8年前の動画ですが、この時から何ら変わっていません。もしくは、都知事選挙に出馬した際の鳥越俊太郎氏。おそらく、NHK の討論番組でしょうが、死に滅裂な主張を繰り返し、一部ではセルフ論破とすら言われてしまっています。このように、救助改正反対を叫ぶ人たちが、 では、攻めて来られたらどうするんだという質問にまともに回答できない姿勢が、9条改正賛成の票を多くしたという側面もあるんではないでしょうか。この記事では最後にこういう言葉で締めています。今回の調査で見られた2つの異変。どうして生じたのかたまたま起きた現象なのかそれとも定着していくのか今回の調査だけから答えを導くのは難しく、 今後の調査の課題となります。朝日新聞からしたら驚きの結果かもしれませんが、一般的な有権者からすれば当たり前の結果と言っても言い過ぎではないでしょう。この記事では答えを導くのは難しくと言っていますが、そうでもないと思います。答えは意外と簡単だと思われます。日本人はそんなに馬鹿じゃない。朝日新聞をはじめとする左派メディア、